さんからの特別サービスでございます。えー、右手ね、対岸の山々が名称嵐山でございます。えー、春は桜秋は紅とね。大変美しい山嵐山でございます。また、対岸の建物が嵐山温泉えー、100数年の老舗旅館でございましたが、去年の2月閉館となっております。 旧福寺ね、我々の建物の建物が大地下区千光寺というお皿でございます。で、岩からは京都市内を一望することができます。 えこれよりトンネルに入ります。えトンネルを出ますと、トロとコ嵐山駅に到着をいたしますえ。お客様にお願いいたします。えトロッコ嵐山の駅、ホームが短いために、後ろより1号車と2号車え、トンネルの中でホームがございません。えそのため、ドアが開きませんので、嵐山駅で見られるお客様、前よりの3号車のドア付近までお越しください。 本日は長野間のトロプレー車ご乗車していただきましてありがとうございました。 えもうなくトロクト嵐山駅に到着をいたします。車内にお忘れ物、落とし物の内容をご注意ください。またね、佐賀の散策、観光されるお客様、この駅が全地でございますえ。トンネル上、大河内山荘でございます。え竹林野宮神社、天宮寺、渡月橋方面に行かれるお客様、この駅が全地でございます。えトロクト嵐山駅に到着でございます。 駅では乗車券の改修を行いますので、ご協力をお願いいたします。<音声>私の父親、階段の上となっております。階段約60段ございますので、足元には十分ご注意ください。トロット、荒らし山道で行います。前より3号車、4号車、5号車、左側の方向を行います。下車も。<音声> はいありがとうございましたトロッコ嵐山駅に到着でございますえ沢の散策されるお客様ね観光されるお客様この駅がベンチでございますトン隣の上大河内山荘でございますまだねこの駅は終点の駅ではございませんのでねご注意ください JR に戻り返されるお客様は終点トロッコ佐賀駅までご乗車